言葉を使いながら、えー、行っていく素敵なストレッチです。ありがとう、ストレッチ。この言葉を投げかけながらボディさんに、ね、言いながら行うとボディさんがとっても喜んでですね、あのー、伸びようという気になりますの<笑>ほほほほで、<笑>ぜひやってみてください。さあ、ではこの言葉を忘れないようにね、ここに置いておきます。ありがとう。あ、見えますかここか、ここ。このぐらい。 あいいですねはいさあ、えー、ということでこんな感じのセッティングでいいですかはいいいですはい、では行っていきましょうでは今日もですね一つだけご説明させていただきますあ、こないだどこまでいきましたかどこまで行ったんだっけえっちゅうちょってくださいこいだ、えっ、ーえーえー、とあ腰横ね、うん、腰横ぐいぐいまでいきましたので 今日はですね。今日は骨盤転がしをいきたいと思います骨盤転がし骨盤を、ね、転がしますこれは横座りで行います横座りで行ったら両方の手を、ねえー、お膝さんに当てたら前の足の手を横に置きますだ反対側の手ですね後ろになっている足をの手をお尻ペタに当ててくださいだこの手で押しながらちょっと骨盤を前に転がすんですね腰 腰骨が、えー、床面向くようにでこの後と後ろにいた時は背中を丸めておへそが天井を向く感じ、はい、それを、まあ、前と後ろと大きく動かすそうすると背筋の方も動いておりますで前にいた時は胸をグって反らす感じで後ろにいた時は丸める感じ背筋3ごと動かしております これをついた行うっていうのが骨盤転がし、はい。ではここまでちょっと出てきますんで覚えておいてください。はい、では早速行きましょう。今日もビフォアをチェックいたします。足を伸ばします。両方の足を伸ばして、ボディをだの、はい。ではボディが丸い丸まっております今ね、上半身丸い。でもちょっと遠いです今日。今日はちょっと遠いです。はい、そして。 ええー、と、お膝の裏の隙間をチェックしてください。ここ隙間がね。結構空いております。私も手のひら1枚分今空いております。で、お膝の高さも左右差もあると思います。はい、そしてももさんの太さをチェックしてください。ももはね、丸いです。私も今はねで。やっていくとだんだんももがね。平らになってきたりとかしますので、その変化もちょっと感じ取ってください。はい、では早速行きましょう。 右足さんのあ左足の上に右足さんを乗っけます。足の指を横に開いて縦に振るところからいきます。ちょっと水分取ってください。水分はね。あのいつでも取りますね。私も水分取らせていただきます。はい、おはようございます。皆様うん。水分取ってね。 いつも水分を取ってストレッチいたしましょう水分取ると老廃物出ますあ花花さんおはようございますはい、ぜひここから一緒に行きましょう水分取って、えー水えー、終わった後も水分取ってね老廃物をお出しになりますはい、では左足下の 上, 上に右足さんを乗っけて指を横に開いて縦に動かすところからですよまあ、あんまりクイックじゃないバージョンでいきましょうはい。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 足の甲を持ったら足先をぐいぐいねじりますせーの愛してる大好きボディーゴッありがとう愛してる大好きありがとう足の甲の下が土踏まずの下側を持って足先をねじりますせーの愛してる大好きありがとう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 そして体重をかけて揉みほぐします。きゅうりの塩揉み。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。はい、膝のちょっと上、ケッカイさんです。ちょっと上の内側ね。せーの。愛してる、大好き。そこだけほぐします。はい。せーの。愛してる、大好き。ナイス。はい。ももの内側、愛してる。 大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、ではお膝を立てますそして両方膝を立てたらひっくり返して右足のふくらより外側せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、ではお膝を立てます右足を立てて ふくらみの裏側親指でほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう膝のちょっと下グーでグイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝の上ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 膝回りわりくいせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい今ももの裏側ですぐさっと持ってもも裏ゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいももの内側せせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き の外側どうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔だよね膝裏ぐいぐいせーの愛してる大好きお下の裏ですとはい愛してる大好きありがとうはいではちょっと持ち上げて膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらして下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう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 しごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き声出してわんいた愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、ではこの左足を置いて右足を後ろにたたみますはい腰横グイグイ右の腰骨のところをスルッと落とした大腿骨の付け根さんをぐいぐいグイグイほぐしますせーの愛してる大好き ありがとう。愛してる、大好き。ワンモアセット。はい。愛してる、大好き。笑顔で盛大に愛してる、大好き。ナイス。はい。では、背筋を伸ばして骨盤を転がし。今日やったところですね。はい。左手のお膝さんの外に開いて。右手さん、お尻の後ろ、骨盤を前と後ろに大きく転がします。後ろから、せーの。愛してる、大好き。 ありがとう愛してる大好き、ありがとう。ボボセット、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、えー左足、左手を左の腰の横、右手さん骨盤がっつり持って、骨盤ねじり、腰肘肩回してください。背筋は伸ばして、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 せー第2、ワンモア、エイト。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。OK でーす。はい、では、手を丸を作って頭の上。皆さん、ご一緒にいいです。いきましょう。せーの、いいです。拍手。<笑>ありがとうございます。<笑>ナイス。じゃあ、これで右足終了。はい、ビフォア、アフターチェックでございます。アフターのチェック。 両足を伸ばして、右手さんも右手あー、はい、だいぶ下行きましたよ背中も丸まりましたあ背中も沈みました左手さんはまだこんな感じ右手さんはこんな感じちょっとまだ今日はね、硬いでございますけれどもはい、うん、も伸びしはたっぷりでございますけれどもはい膝裏のチェック右膝さんも落ちました右のもももさんも広がりました さあボディさんの変化ございましたでしょうか。水分取りながらちょっと休憩。はい休憩タイム。うん、さあいかがでしたでしょうか。お体のね変化日々感じていくと思います。ちょっとね、あのシスターがお休みの時もぜひえっ、ー、とこのビデオを見返して。一緒にやっていただければと思います。はい。さあ今日はね。 あったかくなるみたいだから、本当嬉しいございますねまあ、毎日嬉しいですよ、毎日嬉しいけどあったかいとさらに嬉しい<笑>寒いのが嫌とか言ってませんよ寒くても全然大丈夫ですし、ありがたいですがはい、あ、身足を触れました、はなさん、ありがとうございます<笑>さあでは、左足さんも早速行きましょう左足さんのチェック 伸びしろたっぷりな自分を信じていきましょうじゃあボディさんに「伸びしろたっぷりだよ」って言うとボディさんも「あそうか伸びしろたっぷりか」っつってあのお伸びになってくださるっていうね素敵な効果がございます言葉って重要だね<笑>はいじゃあ左足左足のチェックせーの9はいこんな感じ右足ん右足 は, 右足は OK いいい、やも う, もうシューー、ボディが熱でです。はい、では、右足の上に左足をのっけますで指先を横に開いて縦にグイグイやるからいきますせーの愛してる大好きありがとう声出して次のお隣指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう 愛してる大好きナイス、はい、では手と足を握手と熱くなってまいりましたじゃあ足の甲を持って足先グイグイせの愛してる大好きボディも使ってね愛してる大好きナイスはいまず下側を持って足先ねじりせの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう くるぶしを持って足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは回します肘で大きく愛してる大好きありがとうはい愛してる大好きせーだいに反対マシ愛してる大好きありがとう笑顔でね、はい、愛してる 大好き継続は力なりはいありがとうございます指を外して足ふりアイシェル大好きありがとうアイシェル大好き上下アイシェル大好きありがとうアイシェル大好き足だけふりアイシェル大好きありがとうアイシェル大好き左右アイシェル大好きありがとうアイシェル大好きナイスはいではチャレンジコーナー両手両足ふり背筋を伸ばしますボディを後ろに倒します両足を上げます 両手も上げます、盛大に振ります、せーの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ワンモアエイト愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイス。はい、チョのポーズチョキみなさんご視聴、いいですはい、丸いいですね、はい、ありがとうございますさあ、今日のポーズはいかがでしたでしょうかそれでは。 左足さんを前でふくらはぎ内側ですせーの「愛してる大好き」「超汗かいてきました」はい「愛してる大好き笑顔でね」はい膝の上ケっかイさん「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」「もの内側さんどうぞ」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でね」 はい、ではお膝を立ててひっくり返します。反対側、左足のふくらはぎ外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね、はい。ではお膝さん立てます。ふくらはぎ下側から、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で。はい、膝下ゴリゴリリ。せーの、愛してる大好き。 ありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿まわりゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい腿を伸ばして腿上グイグイあごめん間違えましたこれ後ろだねもうえっと腿裏せの腿裏愛してる大好きありがとう大好き笑顔でねはい内ももうゆさゆさ 愛してる大好きありがとう。愛してる大好き桃外ゆさやさん。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きひざ裏ぐいぐい。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きひざ下ぶらぶらせいな。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きちょっとずらして。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きちょっとずらして。愛してる大好きありがとう。愛してる大好 き, 大好 き, 大好 き, 大好きナイス。 大いき、ありがとう。いいね。あとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがありがとう。あいがとう。ありがとありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがと 愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大にわもわ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの足を置きまして後ろ足たたみます左足たたみましたねそしたらえっ、ー、とももを腰横ぐ い, ぐいはい右左の腰骨をグッと落としたところからぐいぐいはいせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。はい、背筋を伸ばします。骨盤を転がし、右手の膝の横に左手。ん違う、右手の横左手置けない。右膝の横に右手。はい、左手さん、お尻振ってた。骨盤を大きく盛大に転がします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。 はい丸めて伸ばしてありがとう背中丸めて伸ばしてありがとうはい愛してる大好きナイスはいでは右手さんも右の腰の横左骨盤はい腰肘肩回しますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンマンエイトはい愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス はい、ではこれで、ね、両足骨盤転がしが今度は最後でございますはいマットをね重ねる方は肩を重ねてください、はい、背筋を伸ばしてあの座骨さんを守ってください足は腰片側よりもちょっと広いぐらいでちょっと踏ん張っていただいて背筋を伸ばします背中を丸めるのと伸ばして前に倒すのと盛大にいきます後ろからせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大にどうぞはい愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, 大好き笑顔でナイス最近は背筋を伸ばしてクイック骨盤だけですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きモンワンエント愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは最後ポーズ入りますよ背筋を伸ばすボディを一緒に倒す ここ v, v のポジションを取ります、足を上げる、はい、そしたら足をちょっと伸ばす、はい、そして手を丸くください、そしてボディをちょっとカメラ側にねじる、そしてボディを少し倒す、はい皆さんご一緒にいいです、行きましょう、せーの、いいでーすはいばっちりー背筋をを伸ばす拍、はい、拍手手この姿勢で拍手足を入れ替える<笑> はい、ナイスです。<笑>でさあできたでしょうか。ありがとうございます。うん、では、足を伸ばして、左手さんチェックです。どうぞ。うはい、だいぶ下がりました。右手さんもどうでしょう。はい、もう足の裏さんはどうでしょう。私はうんだいぶお膝さも下がりまして、ももも広がりました。素晴らしい。ありがとうございます。 さあ、ボディーさんの変化いかがでしたでしょうか水分取ってください。はい、ストレッチ終わったらね、水分しっかりとって、デトックス。<笑>いらないものはお出しになってください。はい、さあ、今日の変化いかがでしたでしょうかまあ、ちょっとそんなにクイックバージョンじゃない感じでね、えー、やってみました。<笑>えっと、次回のストレッチは、<咳>おめんばさい、えっ、が。 次回の変化は喉は全然悪くなるんですよ。まだ<笑>起き抜けだからかな。今日は<笑>いいです必死でやりました。花<笑>さん素晴らしい。あの本当に日々やってるとねちょっとずつついてきますから腹筋さんが腹筋さんと背筋さんついてきますのでぜひ信じて一緒にやりましょう。<笑> えー、と次回はですね、日曜日になりますちょっと金動画ねなんかバタバタしておりますので金、えー、日曜日できますそして、えー、と日曜のあとはまた火曜日からできますのでまたアップ情報アップしますので、ね、ぜひご参加ください、えー、私 の, あの次回公演とかはですねまた6月7月六月7月七月ぐらいかな、うん、はい ぐらいにやってまいりますので、そちらも楽しみにしていしといてください。えー、足が伸びて嬉しいです。良かったです、花さん。続けましょう。はい、ということで今日もご参加ありがとうございました。またえっと日曜日の朝にねお会いしましょう。今日も素敵ななんかあったかそうだしね、春の陽気でありがたいです。よい日曜日。 木曜日、<笑>素晴らしい木曜日をお過ごしくださいごきげんよう、ハンバナイス、ザラスへチャオ、ババ